悟空が死んだこれまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのであるみんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込みしばらくは平和な時が続いたそして半年後。 南の島に二人の悪魔が現れた戦士たちは立ち上がっただがピッコロが死んだベジータヤムチ天津飯そしてブリリュウたった二人の人造人間のために この世は恐怖のどん底に陥ったそれから13年の月日が流れるこれはもう一つの世界の物語である ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた人人造人間は一体何のためにここんなひどいことを<笑>そして唯一残った戦士としてごハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていたトランクスはそんなごハンの強さに憧れ ご飯と共に戦いたいと願い出るのだったご飯さん僕は強くなりたい強くなってあいつらをやっつけたいお願いです僕に修行をつけてください絶望の未来最後に残った二人の戦士そっか。 トランクス、ありがとうございます。僕、頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため、可烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。 俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと、大怪我するぞ。わ、わかりました。行きますよこの人を倒せるくらい強くなって、人工人間を倒す力を手に入れるんだその息だよっしゃよっしゃ どう だ, どうだそのちょうしだはいよっよっよ こ, これはどうだよし逃げ込みが早いぞトランクスさすがだまだまだいけますよはっはっはっ こっっっどうしたっこれはどう よし、これくらいにしておこうあはいいいぞトランクスさすがベジータさんの息子だなそんな本当に本気を出したごはんさんには絶対に勝てませんよ<笑>そんなことないさ君ならいつか俺を超える戦士になれるきっとなだといいけどさあ 今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね。母さんには修行していることは秘密だし。じゃ、途中まで一緒に行こうか。はい。うん、待って、トランクス。<笑>た、助けてくれー。ご飯さん、あそこで誰かが助けを呼んでます。あ、助けに行くぞ。 大丈夫ですか。き、君たちは。あいつに襲われてたんですね。いいかん。え。わ、なんだ。あ、あの警告音は。人造人間たちを呼び寄せるんだ。なんでして。ん聞こえたか、十八号。聞こえたよ。楽しめるといいけどね。 も う, もうダメだ人造人間たちが来てしまうトランクス君はこの人安全なところへ俺はヤツらが来たら引き付けとくわわ、ま、かりましたトランクスたちは隠れられただろうかなんだお前だったのか新しいゲームができると期待したんだが。 ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。じ、人造人間あのおじさんが言っていたのは本当だったんだはぜ来たんだ、トランクスぼ、僕もご飯さんと一緒に戦おうと君はまだ、奴らと戦える力はないふん、まあ、せっかく来てやったんだ。少しは楽しませてもらうぞ。た、仕方ない。 っと少し気を抜いていたかな 今頃何の相談をしている、うん、なるほど少しはレベルらしい な, なんてパワーマンだうわ、ん、ま、うん、まだまだードなかなか強いじゃないか、うん、どうした いい気になるんじゃないよ えー、ー逃げるなら今しかないトランクスこの隙に逃げるんだ は, はいやれやれどうやら逃げたらしいな大して楽しめなかったし飽きちゃったよもう行こうそうだな次はもっと楽しめるといいが あまり期待しない方がよさそうだよしどうやら言ったようだそそうですねそういえばさっきのおじさん大丈夫かなちょっと心配だな案内してもらえるかはいわかりましたおじさん大丈夫でしたか おお、君たち無事だったかはいあなたも無事でよかったですいやあれに見つかった時はもう助からんと思ったよ君たちのおかげだ本当にありがとういえところであのドローンは一体何なのですかあれは昔レッドリボン軍が作ったパトロール用のメーカーなのだえ元々は レッドリボン軍の施設を巡回して敵を見つけたら警報を鳴らして援軍を呼ぶ仕組みのようだなだけどこの辺りはレッドリボン軍の施設なんかじゃありませんよねああメカが自分で勝手に動き回っているようだもはや施設の巡回という命令も忘れ世界各地で目撃情報がある始末しかも今その警報を聞きつけるのは あの人造人間なのだから、さらに立ちが悪い。人造人間と戦いたくなければ、あのドローンに見つからないうちに逃げるか、破壊するしかない。もし警報が鳴っても、すぐに破壊すれば、警報が人造人間まで届かないようだ。なるほど。教えてくれてありがとうございます。それにしてもおじさん、すごく詳しいんですね。うん。 実は私は機械工学の研究をしているものなのだが、レッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな。中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が入っているのだ。それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまいこのありさまだったんだよ。そんな、危ないですよ。 そうですよもうあれには近づかないほうがいいそそうだなだがもし君たちが指揮をしているドローンを破壊できたらその部品を私に譲ってもらえないだろうかもちろんお礼はさせてもらうようーん確かにドローンを放置していたら人造人間を呼び寄せて被害が出るかもしれないしなおおやってくれるのかね わかりましたできるだけでよければああそれでかまわないよそれじゃあ二人とも気をつけてな人造人間を呼び寄せるドローンか放っておけませんねああだが下手をすると人造人間と余計な戦いをすることになるドローンを破壊するなら気をつけないとなええそうですね 今の僕じゃ人造人間には勝てないですし悔しいけどよしそれじゃ気をつけながら帰るかはい母さんと僕だけしかいない家だ ジャクッと今日は疲れただなしっかり休んで明日からまた修行続けようはい明日もよろしくお願いします母さんちょっとごはんさんのところに行ってくるよ最近よくごはんくんのところに行ってるみたいねまさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの まさか<笑><笑>ふーん。まあいいわ。どうせなら、晩ご飯でも一緒に食べないか聞いてみて。結構たくさん食材が手に入ったのよ。ありがとう母さん。ご飯さんもきっと喜ぶよ。じゃあ、行ってきます。気をつけるのよ。 いたぞ、ご飯さんだ。お待たせしました、ご飯さん。昨日はちゃんと休めたか？体調が万全じゃないと修行の効果が弱くなるぞ。大丈夫です。よし、実際に戦って分かったと思うが、やはり人造人間は強い。トランクスには早くスーパーサイヤ人になってもらわないとな。あ、はい。 いきなりはさすがに難しいだろうから体を温めながらコツを教えてやるよ準備はいいかはいお願いしますそれじゃ行きますよよし か, かってこいうそこだ調子が出てきたみたいだなはい いい攻撃だがこれスーパーサイヤ人にはなれないぞいん 怒りススーパーーーパパササイイヤヤ人人人人ににははっ、い、て俺をを人造人間だと思怒怒怒りりり爆発させるるなための鍵は怒りだ怒りを高めた先で。 ッッーだッッッッーよし、うん、これくらいにしておこうか。 スーパーパサイヤ人になるのって難しいんですね怒ってみてはいるんですけど<笑>そんな簡単にはなれないさ気を高めて怒りを爆発させる言葉では簡単だけど実際にできるようになるにはもっと修行が必要だはい頑張りますそうだ母さんが今晩一緒に食事をしようって言ってました来てくれますよねごはんさん 食事にいいのかええ、ね、もうごはんさんの分も準備してると思いますよそっかじゃあせっかくだしごつそになろうかなやったーじゃあいきましょう